改めまして私たちは日本総合伝統芸能集団伊坂敏行社中平久と申します、えー、実はあの 何, 何年もずっとこのマインの会場に呼んでいただきましてずっと演奏に伺っておりましたがここ数年コロナウイルスの関係で来れませんでした、えー、今年こうしてこんな大きなイベントに呼んでいただいて本当に嬉しく思っております皆様と再びお会いできて本当に嬉しく思ってます今日はどうぞよろししくお願いいたします 宣伝をさせていただくんですけれど も, ども、えー、私たちテレビの出演が決まっておりまして、えー、NHK 総合の方で、えーえーえー、来月6月25日に、常陸太タの方でパルティホールで出演していきます、その放送が来、えー、7月か8月に予定しておりますので、ぜひ皆様にご覧いただきたいなと思います。ずっと 次の曲なんですけれども、えー、私たちのオリジナル曲を聴きい頂きます。スワルジャミセンとお太鼓のオリジナル曲です。若者たちが人生の荒波に立ち向かっていく様子をスワルジャミセンとお太鼓で表現いたしました曲、タイトル荒波、はい